柏市からやってまいりました柏よさこい踊り子隊と申しますここにあの出演させていただくのも初めてだしこの畜生市っていうところに来るのも実は初めてでとても素敵なところだなぁと景色もいいしすごいかなと思いますでもただ63点何キロぐらいあって私たち日本橋まで32キロなのでやっぱ遠いなっていうのはちょっと 本当のところを思っていますが、でもやっぱり素敵なところでこんな気持ちのいいところで踊らせていただけるとありがたいと思います。ありがとうございます。それではえっ、ー、と本日踊らせていただきますのは小文大福と申します。応援よろしくお願いいたします。